ただいまご紹介に預かりました八戸瀬秋田水楽天と申します最後までご声援いただけますようよろしくお願いいたします参ります水楽天礼神道今日のとがめ、ね るは雪原の天万力高いのは水源の霊廟麗しき氷林の奇跡をたまりともしえの憂水に至るものなり 自このにりにおいて原始のことりに答えよう悠久のないどこを抱き視よりの汚れを阻みて残月に手を伸ばす者なり我ら八つらきな水楽天神経にしてこぼれたる地獄を拾う者なり天命 ありがとうございました。